こんにちは、えー、久しぶりにこの日立大御町にやってまいりました、えー、とっても楽しみにしました一生懸命演奏しますんでよろしくお願いします、えー、初披露になりますんで一瞬目で見ていただけるといいかなと思いますそれでは に、葉の横にり千代田北斎海がやってきたという体験だえ <笑>はい、千葉の予想コイチームは千葉の予想コでした。どうもありがとうございました。